今日は黒松で買ってきしたこんな感じ。 もうこれ一本だから、枯れたらこ、ここで、ここがあの、酒取りなんかしたら、もうおしまいな、なんで、はい、テープ巻きます。これね、これ一か月前に、このビニールテープ巻いたんですよ、これ。で、結構持ってるんで、枯れないで、持ってるんで、こうビニールテープいいかなと思うんで。これでやってみます。これ二重に巻いてきますから、あとね、心拍もやってるんだ、これ。うん、大丈夫なんです。大丈夫です。一応接ぎ木。だと。多分折れちゃいますよね、ここ、うん。これ取れちゃ う, でれれちゃうここ、で、多分これ大丈夫そうだと思っ。 うん、継ぎ木ではなさそうだね。で は,、ね、はない。なるべく小さくちっちゃくしたいんですけど、うんうん、できればねもっとこうたわればいいんだけどち ょ, っとのりかなちょっと難しそうかなっていうとことです、うん、かなって感じ。少しこう枝を前にこう持ってくるような形あその前に全部巻いておきます終わりました。養生して。 ラフィアの代わりですよね。ラフィアやれ、ラファエル、ね、これ、こう、実伸びるじゃない。はい、結構持つかわかんない。ラファエル。まあ、これも。うん、まあ、実験ですよね。実験中、夏一個やったんだけどね。夏だと蒸れちゃう、ね。あれはね、ちょっと時期が悪かった。<笑>なるほど。これは、うん、あの、なだっけ。和風店だっけ。ああ、和風店。あ、と、買ったやつ。見つかってね。あ、ね、三つじゃない、四つぐらいあったのか。うん、結構買ってた。夏の暑さで、これ一個しか残らなかった。あら。 これいいいるるかかかからねねねね春まででででにはこうテープ取るようですよ、ね、そうですす、ね、す暖かくななとととちち、ねうんうん、ちょょっっ不安難しももんんん蒸れれゃフィのこ2回巻いてきますかね。はいちょっと でこれアルミ線で行きますから。はい。千角ね。あれさっきどっちですよ。ここだよね。こっち側だね。<笑><笑>これで行きましょう。はい。じゃあ針金かけます。はい。イメーか。 一本だけですからねすぐ終わっちゃうかもしれない、うん、すぐ終わっちゃうかもしれないたまには短い動画もいいかもしれない<笑>これもガリガナかけなくゃいけな い, かないあそうですか先端を。こうだな、こ, こきう向けた変わったかけ方っぽい こここここここここここここここでででででええ取れれ。れるるる。る。るととと思うう。んんだ、ににここに引っ掛掛けけ。け。けて、鉢、う、鉢、ん、巻掛け巻ききここがあるんですよ。本本途中の枝とかに使えるやつつここね。持れ割と古いですよね。 古い、うん。結構立ってるよこれ。立ってて、うん、まあこの大きさで。この太さだよこ、うん、この指と同じぐらいだ、うん。で、この大きさだったらいいですよね。うん あとここは針が出てます。はい、こう一本入って、こっちは出だ、孤独だな。この枝と こ, この枝。流れはどっちになりそうです、ね？流るこっち、逆に流してくるからほうほう。左流れになるのか。はい こ、ね、そうでね一本。折れちゃうね。うん、<笑>あまりつるこ、ね、すや、ね、め。買った時は本当下のこのここの空間、うん、ここに入れたかった。こ こ, これちょっと足元が高すぎるんだよね。そう で, こ こ, で、ね、そうここに葉っぱがあれば5センチの盆栽できるなと思って買ったけど、うんうん、多分これこれをここにするのはかなりこれをこれ下げるかこっちかけてからし 割れてる何若者が荒れてますよ切れる若者ですちょっとほ難しいな枝取るわけにいかないからちょっと流れが見えないこ かんぬにななってるかどう3本出て一、ねね、いいんまきじゃないですか線がよかった。<笑> うわ、ん。うん 結構これ聞いてるよ、このビニールがあ、本当ですかこうこう少しは来たか、これこっち こ, こ, うこうして<笑><笑>折れたら終わりですもんねうん、こう折れたら置き場になるね<笑>このこのぐらいでしょこうう 結構でも行きましたよ。そうん、あんまり負担かかってないよ、これ。たぶんね。たぶんね。<笑>時間経たなきゃわかんないと思うね。募<笑>もできないけど。これちょっと、か、ああ。これだ、まかわかんないな。どうです こ, これこ。この枝が。ふらふらしてる。これ一応、こう何もしてないと、こう置いとく、これ。はい、でも、そこ、かんぬきんとこじゃないですか。うん。かんきのところ。うん、違う。だから、三本になってんだ、これ。そう、そうです、そう。切っちゃってもいいですよね。 聞こえるかもね。これ二本あるからね。これなくては大丈夫だね。ね一応、このままソープしとくね。このとしていく。<笑>こっちは大丈夫だと思って、もしこっちが枯れた時俺使うとか。これは枯れるかもかね。ちょっとなんか動画的に完成形が綺麗な方が最終次？じゃあ撮っちゃおう？いや停止。動画を優先する。って<笑>撮っちゃおうじゃん、はい。これね。はい。はい。 正面はこう、さっきと変わらない、こ, このぐらい来てもいいかな、うん。さっきこの辺だった、この辺だったけど。ちょっとこう、来てもいいかなって。今の状態って前に枝ないじゃないですか。うん、こ, ここですよね、正面。前なくてもいいでしょう<笑>。こう、こう。こういったの前持ってくれば。あ、伸ばして。うん。この辺からこう持ってくるとか。これだと、ちょっとゴツゴツしすぎちゃうね。 やっぱりこのサイズ的にここが長すぎるんだよね、うん、そうですね殻がねあとまた作り変わるんだったらもっと足元ぎゅっと締めちゃってで発見が揺れって、まあ、こうギュッと締めてもうちょっと根っこ出してなるほどあっここ全部並んじゃったなこれ一直線ですこいつ落としてくればいいんじゃないですか これぐらいいいいここここれれがががが裏枝にになっっってこれが裏枝、ね、こいつちちょょとと行き場がこれが、ね、当たっちゃいますねねここはもんだよくう一回やるかダメ<笑><笑>になっちゃうね。<笑> これダメだね。知れてものダメだよ、ねうんね。とりあえずでも残しといた方がいい。ですね、うん、このままのいい。ラ、う、ベ、ん、またこれ目がいっぱい出てくると思うんでね。はい、はい、それはもう一回作り直せばいいか。とりあえず今日はこのぐらい。うん。このぐらいだね。これ以上やると目がみんな暗くなっちゃう。た<笑>だねここに少し曲が入ったから。そうですね。うん、サイズもねちっちゃくなりましたからね。うん。これ この葉っぱをここの頂点より下げればね、うん、ちょっと心が目立たなくなるぞね。次は雑貨じゃないこれ。そうですね、うん。というわけで、これはもう高松で買ってきた。はい、ちょっと劇的なそこはなかったですね。 <笑>まあ、たまにはこういうのもいいんじゃないかと、うん、一応やっぱ古くて幹古くて、うんまあ、この辺は面白いけど、まあ、ただの棒だったものを、うんまあ、こういうふうに作っていけば、うん、今回やったらここに模様がついたんつこれそうですねこれであのちゃんとできてくるやねとういうことでした、うん、たまにはこんな回もあってもいいんじゃないか<笑>、はい、<笑><笑>これねでも 3,000 円ぐらいだったんで 3,000 円ぐらい 3,000 円ぐらい 3,000 円ぐらいね0 0 0円ぐ これ10年以上ってると思うよちゃんとこんだけの鉢入ってるんだからだけどやっぱ枝が面白くなかったからだと思うんですよその値段だっていうのをこういうのを見つけて、まあ、こういうふうに作っていくのもいいんじゃないかとこううまくいったと思うこの、うん、もう曲が入ったから、はい、ということでした、うんはい、これ動線かかるかど太すぎて<笑>ありがとうございます、はい、今年もですね 昨年に引き続き金沢で大宮盆栽の展示を開催することになりました11月の18日から23日まで盆栽の展示をします場所は金沢駅 と,、えー、とハイアツセンテリック金沢で、えー、展示します今年度は盆栽の販売もしますけども盆栽の販売は、えー、18日から金道西で18、19、20で行いますでは場所はえっ、ー、と金沢駅のコンコースで行いますので ぜひおお待ちしておりま す, 私はです、ね、ハイアットセントリックとコラボする時にですね、えー、バーの方とコラボしまして、えー、オリジナルの、まあ、金沢発のクラフトジンと、まあ、盆栽のジンをかけたカクテルなんかも用意されているみたいなで是非盆栽の文化に触れていただければなというふうに思いますではおお待ちしております。<笑>